お前は今考えている。この異形をベガスでできないかとな。お前のおしゃべりなど聞きたくないおしゃべりついでに吐いてもらおうか。黒幕はどこのドイツだお前には喋らん私はここまでだ。だが強制隊の侵略は止められないぞ。 強制隊の侵略だって、まだいるのかバカベお前が思っているより、はるかに多くの強制隊がいるぞこの街を覆うキリは、ニューヨークの住民を強制するだこのバカバカどこから奴らはどこから湧いて出た行くがいい。 二人が六十五番そこ人のけミチが、連中がお前を倒すところ見物してやりたかった黒幕が誰かは知らないが、まともな奴じゃないみたいだな誰も強制隊をコントロールできないのに訂正しよう今までは誰もで過剰で伝はたくさんだいいか遊びじゃないんだミステリオ僕が強制隊を止めないと、奴らはあちこちで暴れ回るに違いない